頭のサイズに合った帽子を購入しますカナンはこれを使用しましたリングですねラミネートフィールも準備しますハサミでチョキチョキ穴を開けて塩素被害があった冬用のパーカーを使用して紐を取り出しますリングと フィルム紐、帽子を固定。アロンアルファで最終的に固定しましたかな手作りの帽子型フェイスシールドの完成。もかくんどこ見てますかかなでした see you